演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーのヘーゼルナッツチョコバーとココナッツホワイトチョコバーを食べたいと思います以前食べたラテマキアドチョコバーのおなかですねあってこれらも香ばしかったりするのかなではまずは こちらのヘーゼルナッツチョコバーから開けていきますどんな味わいなんだろうなーはい一、まあ、本一本は前回の ラ, ラテマキアるチョコバーンとか変わらないですねまあ当然じゃ当然かで中身はこんな感じになってまーす茶色いですねうんーっと 香ばしい香りがしてきましたではいただきますペンゼルナッツというだけあってやっぱり香ばしいねこういうのが本当にいいでももう一押しちゃってもいいかもはいこちらがココナッツホワイトチョコバーです本当に真っ白ですねこちらの中身はやっぱり真っ白で、このこれ包み紙もちょっと先端ののが青くなってるんですよね な<笑>なんでだうなんでか全部混ぜてその中で分かりやすくするためいやそんなことわざわざしなくてもいいような気もしますがまあ、とりあえずはいただきますうんこちらはミルク感強めでココナッツなので甘さも強め甘いのが好きな方はこちらの方がいいですねでも自分はな<笑>最初に食べたエーゼルナッツチョコレートは<笑> 中に入っているヘンゼルナッツの香ばしさがクリームのとにふわっと広がってきて甘い中にもちょっと香ばしさもあるそんな感じでしたねただそこまで香ばしさが強いわけではないので香ばしいのがちょっとという方でも食べやすいかもしれませんただ逆に言うとそれがナッツの風味がちょっと弱いということでもあるんですよねでこちらはココナッツホワイトチョコレートねこちらの方はやっぱりホワイトチョコレートなのでミルク感がすごいですねで、 ココナッツの甘い香りも口の中に広がっているのですが全体的に甘さが強いチョコレートといいますなの で, で、うん、ちょっぴりビターな大人の味わいを求める方には向かないかもしれませんが甘いものが好きな方にはこちらの方がおすすめですね、まあ、どちらもちょっと一長一短あるかなっていうような部分がありましたのでどっち二つともこちらの点数とさせていただきますたるみを、うん